おはようございますす六代目です昨日電話でのお問い合わせで畳の張り替えというか畳の交換についてお問い合わせがありましたそこで私は今までの畳屋さんの情報の伝え方の不足というのをもろに感じました畳は六代目やっぱりその畳替えということを分かられていない方がものすごく多いとやっぱり 今回も思いました。畳替えというのは、畳ごと交換するだけだと、やっぱり思われてるんですね。出来合いの畳を持ってきて、そのまま敷けばいいと。やはりそう思われてる方がものすごく多いです。昨日の場合も、まあそんな感じで、で、まあ私がその、張り替えとかもできますよという話をしてましたら、じゃあ畳の片面で、ということで、あ畳は 片面しかありませんと。通常の畳は普通は片面しかありませんと。いうことでお伝えをしました。畳の構造ですね。そこら辺もやっぱり普通の人は知りませんし、張り替えの種類についても、畳替えの種類についても、やっぱりまだまだ畳屋さんはしっかりと伝えておかないといけないんだなと思います。それでは畳屋さん頑張りましょう。6題目でした。